いいいい感じでですすねねねは、笑うしかなくなってきましたね。は いやね、まあ、えー、はい大丈夫です。えー、こ, この辺で大体身の危険を感じてますね。うんうん、<笑>大丈夫か。あ意外と大丈夫そうですね。うんはい、ええー、まあ、口だけね閉じておいてあそうですね。基礎め。はい。まあ、お尻も閉めいてください。ええー、意味わからん。お<笑>なら出たいきます、えー。えあそっち。<笑>はい。 うんドンってくきたの。<笑><笑> <笑>すごい。うん<笑>